来た来た。<笑>どうぞ、どうぞこちらへ。おはようございます。おはようございます。どうだった、ここまで。すんなり出れた。全然車になかったからいい。うん。余裕。今回レンタルしたのは。 ホンダ CB400 スーパーフォアスムースかつトルクフルなエンジンで初心者にも扱いやすいバイク強襲車と一緒なのでダリアも少しは安心して乗れるのではないでしょうか今日ね、はい、ダリアのために、うん、コースを2つ考えてきた 2, つ、うん、2択ありますお。 うどんか。ハムか。<笑>だハ<笑><笑>、ハム。あ、じゃ、あハム行こう。ゆっこ先生はうどん大好きじゃない。うん。それと並べてくるぐらいのハムだからさ。<笑>それはもうどれでハムが来るんじゃないかな。すごいもう期待が。期<笑>待<笑><笑>私もさも、そこ初めてなんだよ。ああ。 初めてのハムそう私も初めてのハムなのあ行いけるかないける、うん、いけ出ちゃい出ちゃいはいオッケ ー, ーちょっと先導するね途中まで、はい、ウインカーが 急加速ウインカーが<笑>感想を言ってちゃダメだな<笑>そうやもっともっと集中して<笑>はい今日はまず、はい、ちゃんとギアを適切に合わせて、はい、このまみたいにあガタガタしないであスムーズな走行をすること、はい、ウインカーを消し忘れないこと結構いろいろありますね 前ったみたいに1 0ロで1足、うん、2 0キロで2足ぐらいな1 0ロごとに1段上がる目安でいくと大体、はいはいうん、いい合ううんうんうんうんちょっと頑張ってみるうんああギアを上げるとやっぱガーンってならないねそうだねうんうんでもこの CB400 スーパー4ってのはいいですね<笑>やはり<笑>やはりいいうん教習って、うん、ねっ エンスと落ちる感じがしない。こんな手先でも。どうぞ。きます。スムーズな発進。ありがとう。とりあえず4キロ、3.5 キロまっすぐだから。はい。うん。かし込まれました。はい。埼玉でハム有名なの知ってる？知らん。厚みその名も、うん。細木ハム。 え負け西牧西牧って違う？違うサシース ー, ースーさんの西牧西牧<笑>敗北ハムじゃないよ<笑><笑><笑>もうもう本当悔しくて悔しくてたまんなかったからハム作ったみたいな<笑><笑><笑>で、その西牧ハムレストランがあるのねうんうんうんうんうんそこで食事をしようかなとあら、いいわねまあ要するに<笑>うん。 豚のテーマパーク<笑>豚いいですね埼玉のディズニーランドって言われてるらしいよ<笑>ちょっと楽しみだわ<笑>埼玉のディズニーランド埼玉のディズニーランドあったのねいや私もさ調べてて初めて知ったんだよねそうやって言われてるのあこれカブですっていうか合流ねこの先16号に合流しますはい楽しみ 右ウインカー出してー、うん、はい OK でーすバーいくーはい流れに乗りましょうビューンうらー、えー、いいねー まであと1 4キロじゃあダリちゃんそのまま右にウインカーを出して右車線、はい、右今ここガードしてるから入っちゃっていいよありがとう OK ああであの看板見えるの分かるはいあれ二股に分かれてるじゃん、はい、二股に分かれてるでしょははい、はいあれをそうそうそう右に赤い方に。 この薄信号で行けるでしょうか。アリアン選手行けるでしょうか。はあうん、かかかオッケーオッケ ー, イエーイ。イルマ川。イルマ川。イルマ。イルマ。一級河川。一級河川。うん、ああ確かに大きいね。 何笑 い, ですか今のいやなんかさ普んにこう走ってるとお得 な, な気持ちになるけど、うんね、サイドミラーを見ると IKKO 先生がいるわけだ、うん、なんかこうあ一人じゃないんだなってそうだね<笑><笑><笑>一人じゃないって素敵な こういう街をさ走っててもさいろんなお店に入りたいなって気持ちになってくるねそうだね、いろいろ目に飛び込んでくるもん ね, ね, ね骨継ぎとかねこれは違うまああと 1.6 キロはい<笑> はいあ、決まったハム<笑><笑>じゃあ今日の返事全部ハムねハムここか な, こ こ, かなここにも入ったのかなあ、でもね、P いくつかあるんだわ3、P3、うんうん、P2 P2 2ぐらいに入っとくう、ね、ー温泉 P3 <笑> 3に案内されたわなんか着いた着いたよー<笑>着いたね Yeah. いい。 いいただきます話せる<笑>いや美味い<笑>肉がちげえ非常に柔らかいです。 めっちょっとさ。うん 確かにお茶なんだけど、暗黒っぽくない。わかる。おはぎを思い出す。そうそうそうそんな感じそんな感じの甘さ。わ<笑>そうだね。ああ本当それ和そうだ。わ<笑>そうだ。スパークリングおはぎ。<笑>いただきました名名。はいスパークリングおはぎ。 おはぎの頭をなくせばお茶だ確かにお茶が後から来る ね,、まあ、ねなんか焼肉の終わった後に飲むねおつかねこれはね。そうだねいや全然飲めるんだけど思ってたんと違うってのはすごい思ってたんと違う<笑>炭酸はそんなきつくない少ない 割と前でございます。何がきついの。おはぎ感。<笑><笑>ほら<音楽><音楽>なるほどね。まあ、大事を取ってってことか。そうだね、しょうがないねい。残念すぎるね、それは。ああ、豚抱きたかったのに。ね、抱きたかったな。 はい、戻ってきました肉がふわふわのとろとろですわカフェだのお土産屋さんだの、うん、いろいろねショップがあってそうだねまあ確かになんか楽しめるかも行動2日目行動2日目1か月ぶりのどうでしたか楽しいねようやくなんか楽しいって感じになってきた、ね、<笑>そうだねちょっと余裕も出てきたかなっていう感じで相変わらずウイカンカーは出しっぱなしですからね<笑> 帰りちょっとね雨降ってきちゃったから気をつけて帰りましょうお疲れ様でしたごちそうさまでしたお疲れ様でした豚さん<笑>またねー<笑>バイバイバイバイ雨だピョーンピョンピョンオッケー。このシルバーの音出るよはい オッケーイエーイバイバイサイイイボクバイバイ今度は豚に合わせてくれよということで今回も無事てて、ね、レンタルバイク返却まで見届けて解散ダリアン一日お疲れ様でした